新しいの新しいいののらならない あの「こ<笑>それは」って多分その方が詳しいから教えてくれちゃう。 そんなことばっかりやな、っかかうであ、あもれ回上がってんのかなで前は台だけ新しくしたので今回は機械も新しくします。 んやや全然違 う, 然違うおは一緒です、ね、あのおしっかてななななるあいいはではそうか。 この子も置かせてもらおう硬いですか前のもちょっともの刺したのか。<笑> すごいなの超合金だからう竹メできれいできれい。の<笑> ピピピとか言わないラはい。すいででででで 映ってます。画面がちょちょっとのはははい78キロ、はい、<笑>はーい、みんな初めての体ゃ<笑> ねてるかなー が お, りはあおはよう。今 <笑><笑>いやだな。 10キ ロ, 10キロあーもらうわ。 のはい あ, のはい、ありがとうございます。